情報科学類、プログラミングチャレンジス第2回データ構造、第1部、モチベーション。みなさん、こんにちは。アンヤです。第1週目はどうだったんですかえっ、ー、と、今週から、あと、まあ、全般的な話を続けます。あの、まあ、この授業については、あのプログラミングとコンテストによく使われるデータ構造についてお話しします。 まああのー、この授業、まずのモチベーション、このビデオでモチベーションについて話したいと思いますですね。あのプログラムを書くでときに、プログラムチャレンジだけではなくて、まあ、本当にどのプログラムでも書くときに、まずはとデータ構図からをなんかプログラムを組みま す, です、ね。よくデータ構図を選ばれる と, あと、まあ、プログラムの書きやすさが変わるし、 で、なんか時間の、どれぐらい時間を使っているとか、どれぐらいメモリーを使っているとか、結構大きな影響が与えます。ですので、この授業では、まあ、いくつかのデータ構造を復習します。まあ、皆さん見たことあるものもあるし、で、最後の方が多分見たことない、えっと、ものもあります。ですね。教科書を見てる人が、えっと、なんか第二章をコーバーします。この授業ですね。 コンピュートコンペ テ, ィティブプログラミングの第2章をカバーします。で、えっと、まあ、このっとこの科目は全部そうなんですけど、この授業では、なんかそのデータ構図の簡単な説明と実装についてを中止します。少しだけなんかその理論的な分析が行えますかまあ理論的な分析はなんかこの授業のとフォックスではないんですよね。 じゃあ、まずこのビデオでは、えっ、ー、と、なんか、データ構図をうまく選ぶと何が変わるかと3つの例を見せたいと思います。じゃあ、まずは、えっ、ー、と、第8クイーン問題についてですね。これは先週もう少し話しましたんですけど、あとこの問題だと、なんかボード、なんかボードがあって、そのボードは a×n のサイズでですね。 で、えっと、このボードの中に、あの、クイーン、チェスのクイーンを置きます。で、チェスのクイーンのルールが、上、なんか、上下、縦と横と斜め、何マスでも動けます。で、えっと、この、なんか、チャレンジの目的は、あの、お互いになんか歩いている同士つまり、お互いに攻める同士ではないポジションを探してください。 例えばこのイメージだとすべてのクイーンがお互いに攻撃ができないので、これはセーフということですので、こういうふうなセーフ状態がどれぐらいあるのかを計算してください。で、えっと、このプログラムの基本的な書き方はこんなループですね。あの、まずすべてのコンフィギュレーションをループして、で、それぞれのコンフィギュレーションに対しては、このコンフィギュレーションはセーフであるかどうかをテストします。 で、セーフであれば、まあ、この合計を足します。ですね。これだけでプログラムが、えっ、ー、と、終わりますが、なんかこのコンフィギュレーションの数、データ構図により、この数が全然変わります。ですね。あの、まあ、あの、前回は、これは、えっと、枝切りプルーニングの話だったんですよね。だから、それについてもう少し細かく話しましょう。まあ、前回とちょっとかぶることもあります。 じゃあ、まず、えっ、ー、と、このアレイ、conf っていうアレイがあって、で、そのアレイの中にすべての、えー、とコンフィギュレーションを入れます。で、そのコンフィギュレーションをどうやって作りますかですね。まあ、まず一番単純なやり方はアプローチ1っていうことのは、それぞれのクイーンに対して、えっ、ー、と、そのクイーンの、えっ、ー、と、縦と横軸、縦軸と横軸を保存します。 ですので、configuration 0が、最初のクイーンが、えっと、A1。次のクイーンが A1。次のクイーンが A1。次のクイーンが A1。次のクイーンが A1。イ1ですね。で、えっと、一個のクイーンが1個をあと動かすと A1 A1、A1、A1、A1 と A2。で、A1、A1, A1 と A3。で、A1、b 2 B2、B2 とかですね。A1、B2 とか C1 とかですね。これ1つずつ、あと、クイーンのポジションを動かすんですね。 こういうふうなとコンフィギュレーションの表示方法をすると、まあメモリさえ、なんかコンフィギュレーションの数が n の n 乗の2乗ですね。まこんなにすごい悪弾で、なんかえっとまあ、結構大きくなりますですね。もう少しなんか賢い方法を使うと、なんか縦軸と横軸じゃなくて、まあ、もちろん縦軸は必ず。 それぞれのクイーンに変わらないといけないんですので、多分クイーン1が必ず A の縦軸、クイーン B が必ず B の縦軸、クイーン C が必ず C の縦軸で、横軸だけを変わります。ですね。こうするとデータ構造ちょっとなんかあの簡単にします。あの縦軸と横軸両方じゃなくて、横軸だけを保存する。で、そうするとコンフィギュレーション0が0000。 この0000が A0B0C0D0 と考えてください。で、次は0001。つまり A0B0F1 とかですね。こんな感じでコンフィギュレーションをなんか保存すると、まあ、N の N 乗ですね。前は N の N 乗の2乗だったんですけど、これは N の N 乗なので、まあ square root。 結構下がりましたですね。でもまだ n の n 乗はすごい随分大きいですね。まあ、あの、縦軸がそれぞれ違う必要だし、横軸もそれぞれ必要違う必要があるのであの、じゃあ今度は両方フィックスします。 で、フィックスして、えっと、どうやってフィックスできるんですよね。例えば、えっと、コンフィギュレーションゼロ0が 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. つまり、q イーン一1が0 a q クイーン2が B1,Queen C が C2、Queen D が D3 とかですね。こうすると、この 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7の桁が並び替えだけで、 あの変わりますですね。だから、コン n f 1 c o n f i g u r a t i o 1がこの7の6と変えます。で、c o n f i g u r a t i 2がこの7の6で変えます。で、c o n f i g u r a t i 3がこの6 6 5と6 7を変えます。これはタームテーションですね。あの、タームテーションの進み方は、まあ、次回のクラスで教えますが、まあ、基本的に、 えっと、C++ の STL のアルグリスムの中で、next permutation という関数があって、string の permutation を次々変えることができます。こうすると、えっと、permutation の数が、えっと、n の解乗なので、n の解乗が n の n 乗よりずっと小さいですよね。まあ、っていうことが、えっと、 データ構造とデータの表、データの表現だけを変わると、n の n 乗の2乗から、n の n 乗から、n, n の解除に少なくしましたので、まあ、あのプログラムをする前に、ちゃんとどのデータ構造を使えばいいのかを考えましょう。まあ、次は、パフォーマンスだけ、メモリーサイズだけじゃなくて、データ構造で問題の見方も 変わるんですよね例えば、これはトアザフア・ハ r s of Hanoi という問題が、まあ、いろいろ、なんか見たこと人があると思いますが、アイディアとしては、3つのトがあって、A トーと B トーと C トーですね。で、A トにはディスクが、N ディスクがあります。ディスクがそれぞれ少しずつ小さくなります。で、目的は、A トにあるディスクをすべて C トーに移動することです。ですが、ルールがあります。ルールが、えっと、 ディスクを一つずつ移動しなければなりません。そして大きなディスクが小さいなディスクの上に置いてはいけません。なので、例えばこの A からこのディスクを B に移動します。で、次のディスクはこのディスクより小さいなので B に移動することはできません。ですので C に移動します。で、B にあるディスクが A に移動できますし C にも移動できます。で、A に残っているディスクが、例えばこの B のディスクは C に移動します。 で、このディスクが C に移動することができなくて B に移動します。ですよね。これをどんどん次々すると、なんか A から B、C にディスクを移動することができます。だけど、そんなに簡単じゃないので、その移動方法を計算するのは、まあ、面白いプログラムを書けるかもしれないですね。じゃあ、このプログラムのデータ構造はどうやって表示でき る, できるのか。皆さん自分でちょっと考えてみてください。 そうですね。じゃあ、あと、まあ、一つの表示方法が三つのアレイですね。アレイ A とアレイ B とアレイ C。で、それぞれのアレイにディスコのサイズを入れることができます。もう一つの方法が一つのアレイだけで、あの、ディスコ、それぞれのポジションがディスコ。だから、例えば全部 A にあるときに AAAAA。まあ、一番上が B にあるときに BAAAA とか。こうすると、なんか、その、 動きの制限は簡単に計算ができるんですよね。あと、ちょっと全然考え方が違うデータ構造がこれです。これはグラフのデータ構造ですね。これはなんかディスコ3つだけの場合です。で、ここはなんかさっきの表現ですよね。ディスコはすべて A にあると a a a すべて B にあると b b b b b すべて C にあると c c c c c れはこれはなんかその 移動できるステイトをなんか全て、グラフの頂点として表示する。こういうふうなデータ構造にすると、まあ、結構メモリを使いますが、グラフの辺だけで歩くと可能な、えっと、可能な動きを全てを消すできる。だから、あのトーアザフハノイを解には、その動きのなんか再起的に動きの計算するじゃなくて、 このグラフの最短経路の探索、つまりなんかデータ構図に変更するにあたっては問題の解き方も変更しました。これはまあデータ構図のパワーとなります。じゃあ最後の例ですね。これはなんか今週のえと宿題の一つの課題です。アーミーバ b u d ですね。これはあの ま, あまた 最初の例と同じようにデータ構造変えると、なんかまあでえっ、ー、と計算コストが少なくなります。ですね。じゃまずで、アーミーバーディスの問題を説明しましょう。アーミーバーディスが軍人のラインがありますね。S2 の軍人、ゼロ一0、1、2、3、4、まあ、S プラス1ですね。ゼロから S までの軍人があります。で、次は Q クエリスが来ます。で、そのクエリスが I から J の 軍人を抜けます。ですね。例えば、クエリ二24が来る と, と、この0から S の234の軍人が抜けます。次はクエリと67来ると、6から7の軍人を抜けます。で、次は11に来ると、まあ、軍人が1が抜けます。で、クエリごとに、そのクエリが来た後に、その次は、えっ、ー、と、その軍人の 隣が誰になります例えば、2から4を抜くと、1の隣が5になります。ですね。だから、えっと、エクスティームが1と5。なので、1、5を印刷します。これね、な, んか な, く, なくしたので、1と5を繋がります。次は、6と7を抜くと、まあ、S が7の場合ですね。6と7を抜くと、6、7がなく な, なくなって、右、えっと、左が5。 右が誰もいない。だから、5、誰もいない。で、1、1をなくすと、まあ、1を抜けて、1の左が誰もいない。1の右が5だから、誰もいないと5。こんな感じで、なんか、クエリに対してアンサーを書きます。まあ、この問題はどうやって解けるんですかね。まあ、一つの考え方は、えっと、リストですよね。あの、クエリを抜かして、で、クエリを抜けて、 で、次は右と左をなんか全部歩いて計算することができます。だから、クエリごとに、まず最初の軍人と最後の軍人を見つけて、この中に抜けて、で、このポインターを、えっ、ー、と、やり直します。ですね。例えば、ここは抜けて、ここは抜けて、このポインターはここにポイントする。このポインターはここにポイントする。こうすると、ポインターの変更だけで、なんか、クエリのアンサーとなります。ですね。 で、これをやるには、どれぐらい時間がかかるんですね。まず、あの、リストで、まあ、リンケッドリストじゃなくても、アレだけで、アレでもいいし、なんか、最初の軍人と二つ目の軍人を探す、探すには、N ステップですね。1、2、3、4、4を見つけました。5、6、7、8、8を見つけました。これは全てアレを歩いているので、えっと、N ステップになります。 で、えっと、まあ、でも、クエリがいくつかありますので、えっと、M クエリがあった場合にだったと、このプログラムが、一つのクエリが N ステップ。で、それぞれのクエリが M ステップ。なので、えっと、コストが NM になります。ですね。だから、リストの上で、フォアループで実装すると、まあ、コスト O of NM。これ大丈夫のかなですね。なんか NM、O of NM がそんなにコストが高くなさそうに見えるけど、 問題の入力を見ると、これはちょっと危ないっていう感じですね。あの、問題の入力ルールが、S が B より小さい。で、B がこの10の5乗より小さい。ですね。O of MON ですので、O of 10の5乗 ×10 の5乗なので、10の10乗。10の10乗は結構大きいですよね。あと、これだけじゃなくて、いくつかのースがあります。K 係図があるので、 あと、実際のコストが10の10乗かける K ケース。ケースが多ければ、あの、これは結構相当なコースになりますので、タイムリミテルエクセルになってしまいます。これはどうやって解けるのか。ちょっと他の表示方法を考えてみてください。では。まあ、えっと、一つのアレイで、 そう、軍人がいるかどうかじゃなくて、それともリンケードリストでも軍人がいるかどうかではなくて、二つのアレイに使いましょう。で、この二つのアレイの意味が、えっと、右の隣さんのアレイと左の隣さんのアレイですね。r と l のアレイですね。まあ、あの、r のアレイが、あの、例えば i 文明の軍人の左に誰がいる。 L のアレイが I 番目の文の右に誰がいるまあ、逆ですね。R が右、L が左ですね。で、こう考えると、例えば R アレイが0の右は1、1の右は2、2の右は3、3の右はマイナス1ですね。で、えっと L のアレイがの、えっと、0の左がマイナス1、1の左が0、2の左が1、3の左が2。 こうすると、なんか一 つ, 一つずつ軍人を切るじゃなくて、なんかその、右、一番右と一番左のやつのと、右と左をアップデートするだけですね。例えば、1と2がなくなったときだと、0の右にある人が1じゃなくて、2の右にある人ですね。0の右にある人が3ですね。 で、3の左にある人は、1の左にあった人ゼ0。だから、0の右にある人は3になって、3の右にあった人は、えっと、左にあった人は0になります。これは2つのアップデートだけですので、それぞれのアップデートが OF1。だから、これは OFMN じゃなくて、OFM になります。だから、OFMK。ですね。これは、っと、10の5乗なので、10の5乗が10の10乗よりずっと小さい。 これは実際にどうやってプログラムするのか、まあ、みなさんのチャレンジなので気をつけてください。なんかあのアップデートですべてアレイアップデートなんかバアービーバディズをアップデートするときにすべてのアレイをあのハシ、えー、っとループするとタイムリミットでエクスルになってしまいますので、まあ、こういうふうな感じで一つのクエリをオーアフチで解けないといけません。 じゃあ、あと、このビデオをまとめると、えっ、ー、と、まあ、プログラミングチャレンジを解くときに、えー、データ構造を選ばないといけないはなりません。ですね。で、データ構造を選ぶときに、まあ、あの、どれぐらい、えっ、ー、と、その、データをチェックする時間がかかるのか、ですね。どれぐらい、えっ、ー、と、ケースがあるのか、なんか、ケース、 を考え直すと、データ構造を考え直すと、可能なケースが少なくなりますので、問題が解けやすくなります。ですね。あと、それだけじゃなくて、今後のビデオで話さなかったけど、次回のビデオで話すんですけど、プログラムが複雑なったりですね、コードが複雑なったり、簡単なったりすることもあります。ですね。なお、 えー、とプログラミングコンテスト、プログラミングチャレンジもそうなんですけど、プログラミングコンテストのよくあるヒントが、まあ、できるだけポインターを避けてください。大きなプログラムで、なんかすごい複雑なデータ構造を保存しなければならないときに、ポインターが役に立つんですけど、えっ、ー、と、まあ、身近なプログラムで一つの問題を解くだけの簡単なプログラムだと、ポインターを使うと、まあ、バグの入り口になります。ですね。 あと、インストラクトじゃなくて、いくつかの、えっと、バリアブル、いくつかの、えっと、変数を使ってください。例えば、ここだとね、あの、右と左の情報が必要だったんですよね。で、リストで右と左の情報を保存するじ ゃ, じゃなくて、左の情報のアレイと右の情報のアレイですね。こうすると、まあちょっと、あと、データ構造も簡単になるし、プログラムも簡単になります。ですね。 まあ、もちろん、えーと、これは小さなプログラムの場合です。大きなプログラムの場合だと、まあ、もちろん、インストラクトが便利ですし、えっ、ー、と、あれも、えー、とポイントも便利なんですけど、まあ、まず簡単なプログラムからすると、まあ、簡単なデータ構造を使いましょう。で、重要なことなのは、STL とか JavaUtils とか、いろいろな便利なデータ構造がもう保存していますので、それになれましょう。それは、まあ、d e o 1のビデオ、まあ、次回のビデオのお話となります。 では皆さんありがとうございました。このビデオはここまでです。